地元で生まれ育ってで、えー、と中学校まで、えっと、地元に行ってですね高校からは大津の方の、えーま、建築関係のもう進路の方に進みますてってで専門学校を建築家を卒業しましたそして、えー、と熊本市内の工務店を卒業してですねで えー、と今に至りますもう小さい頃から、えー、と父がこういう仕事をしていたので、まあ、建築関係の仕事はしたいなと思ってそ の,、えー、とそのような品を選びました、えー、魅力とすると何もないまっさらな状態からコンクリートを打って木造で立ち上がっていってで仕上げまでしていった中で物が出来上がるっていうところがやっぱり 面白みかなと思います。新築のできた瞬間の引き渡しの瞬間なんかはえっと自分もあの一緒に喜ぶような感じですかね。うちの会社のモットーでもあるんですけども、住む人に優しい住まいづくりというのを掲げています。金額の面だったり、住む上でえっと使い勝手がいいような。 そういったところを心がけてそれをお客さんに伝えるときの言葉遣いなんかにもやっぱり気を使って仕事はしていますもちろん今からの時代えっ、ー、と ICT だったり IoT だったりそういう技術も入ってきているのでそうですね<笑>やっぱりて刻みの時代っていうのも残しつつでもその中でもあの。 住宅っていうものが住む人にもうちょっと優しい住まいづくりっていうところが変わってきてると思うのでそこの中間を塗っていくというかそういうところを考えていますはい私が担当しているのは、えっと、総務委員というところなんですけどもまあ ICT アドバイザーっていうわけではないんですけども情報発信の部分で青年部の魅力なんかを発信していっています 話している中でヒントになるものをもちろんその多業種っていう団体なのでえっといろんな括りのない中で仕事の中に落とし込めるものっていうのは感じています。ほとんどが2代目の方もいらっしゃいますし創業した方もいらっしゃるんで同じ世代の人たちと話す機会になるとやっぱり刺激を受けたりします、ね。 夢だと思います。どうしてその言葉をんですか。えっと、私の夢でもあり、えっと、お客様の夢を叶える仕事だと思っています。お客様の夢を叶える仕事を続けていきたいと思います。